今日はフランス語で挨拶をするため5つの言葉を教えたいと思います。「ボンジュー」テイニーな挨拶ですからどんな環境でも使える言葉ですね。「サルこれは「ボンジュー」よりもっとカジュアルなんですけれども友達の中で使う言葉です。「サルサル結構クールな感じですね。クク これは女子がよく使っている言葉なんですけれども、「クク」はカジュアルな言葉ですね。「クク」、「エロ」。これは英語の「ヘロ」ですね。初めの文字なんですけれども、英語だったら、「ヘロ」っていうふうに発音するんですけれども、フランス語だと「エロ」っていうことで、「イ」から始めますね。「エロ」、「エロ」あとは、A「エイ」、「エイ」も言えます。 えい、えい、よ、よ、ジョンが言うだけでみんなわかるですね。よは本当に近い友達の中で使う言葉ですね。めっちゃクールな感じですね。よ、よ、で、やっぱもう言います。やっぱ、やっぱ。 こんな風に言えます最後まで見てくれてありがとうございます。ぜひぜひ登録して登録のボタンの隣の紙も押してください。それでは、ありが